一体これで何回目の嘘でしたなのでしょうどうも、政治いろいろの学部です。終戦宣言に躍起になっている文政権ですが、ようやくアメリカ側から正式なコメントが出された模様です。中央日報の記事を引用します。 サリバンアメリカ大統領補佐官が韓国政府が推し進める終戦宣言について両国が集中的な議論をしていると伝えながらも順序や時期、条件の面で観点の違いがあり得ると明らかにした。サリバン補佐官は26日の記者会見で中央日報の記者からアメリカの北朝鮮政策において終戦宣言を どれほど真摯に考えているのかという質問を受け、このように答えた。この日の会見では、イタリア・ローマで開催される主要20カ国地域首脳会談を控え、バイデン大統領の日程や主要議題などについて説明した。首脳間の会談も予定されているだけに、ここで出てくる可能性があるいくつかの議題について各国の記者から質問を受けた。 韓国に関連しては終戦宣言を北朝鮮と対話を始める触媒罪だと考えているのかという質問もあった。サリバン補佐官はひとまず韓国政府と集中的に議論している内容について公開的に明らかにすることを望まないと慎重な態度を見せた。その代わり最近孫金北朝鮮政策特別代表とのギュドク 韓半島平和交渉本部長がワシントンとソウルで相次いであったことに言及し、孫キム代表の最近の議論は非常に生産的で建設的だったと評価した。しかし、我々は正確な順序や時期、またそれぞれの段階に必要な条件について、やや異なる観点を持っているかもしれないと述べた。こうしたサリバン補佐官の発言は、 終戦宣言について、ホワイトハウス関係者が初めて表明した立場だ。韓国政府が終戦宣言に繰り返し言及する間、アメリカ側は確実な態度を示さなかったが、この日の答弁で両国間に意見の違いがあることを表したのだ。サリバン補佐官は終戦宣言に関連した議論が現在両国間で緊密に行われているとも強調した。 サリバン補佐官は、我々は外交を通じてのみ効果的に進むことができ、外交は抑止力とともに効果的に進むべきという戦略的革新計画と信念で根本的に同じ立場と伝えた。具体的なイシューについては公開的に話さないと改めて述べた後、我々は集中的に対話を続けるという言葉で答弁を終えた。とのことです。 以前当チャンネルでもお伝えしましたが、韓国側は終戦宣言が北朝鮮と対話を始めるための契機に非常に有用であることについて、米韓が共感しているとし、その共感がますます広がっていると発表しています。フン大統領府国家安保室長が、米韓が終戦宣言の一定の文案について協議中、アメリカは 終戦宣言が採択されたとき、どんな影響があるのかについて内部的に詳しく検討していると述べたこともありました。蘇・フン氏の言葉を額面通りに受け取れば、終戦宣言の採択は既に規定路線、米韓は共に既に実務的な進め方を協議する段階に入っているということになります。ここまでは、 すべて韓国側からの発表のみとなっており、アメリカ側が正式にこの問題についてコメントを出したことはほぼ皆無だったと言っていいでしょう。それがここに来てようやく報道官が正式なアメリカの意向に言及したわけです。サリバン報道官が言う、やや異なる観点を持っているのかもしれないとは外交用語的な比喩ではないかと思われます。アメリカの意図としては、 韓国の考えとアメリカの考えとは基本的に合致していないと言っていると思われ、これを直球で言えば、アメリカは終戦宣言など出す気は妄頭ないということになるんではないでしょうか。さらに報道官は、我々は集中的に対話を続けるという言葉を続けています。こちらも対話を続けると湾曲的な表現を使っていますが、アメリカの意図としては、 文政権に対してううるさいい余計ななななこととを言うななどではないかと思われますちなみに G20COP26 会議においてバイデン大統領とムン大統領は2、3分の短い挨拶を交わすにとどまっているとのことです。これをとってみてもアメリカ側はムン大統領が進める終戦宣言など死がにも欠けていないということが言えると思われます。 文大統領が終戦宣言を躍起になって進めているのは、任期中に何か大きい成果を残しておきたいという個人的な願望と、上に苦しむ北朝鮮への経済制裁解除を早期に実現させたいという二つの理由から来ているものと言っていいでしょう。終戦宣言は北朝鮮にとって多大なメリットをもたらすものであり、韓国にしてみても、 北側への備えとしている軍隊を日本向けに配置転換できるというメリットがあるのかもしれません。文大統領個人にしてみれば終戦宣言採択、ノーベル平和賞受賞という輝かしい実績を残し、朝鮮半島に平和をもたらした英雄になれるというメリットがあるわけです。その願望がいつものごとく、そうに違いないという認知バイアスがかかり、そこから終戦宣言に 米韓の共感が広がっているといういつもの妄想記事になったわけですが、今回もまた嘘でしたという、これまたいつも通りの結果を迎えたわけです。終戦宣言を出すことで、アメリカにどんなメリットがあるのかを考えれば、本当に共感が広がっているのかどうかわかりそうなものですが、全くそういうことを考えないのが韓国の交換というわけですね。いや、考えない。 というよりは考えられないといった方がいいでしょう。このような浅はか極まりない人間が大統領府国家安保室長という要職にいるのが韓国という国なのです。韓国が外交においてことごとく選択を間違い続けるのも至極当然なことと言っていいでしょう。終戦宣言がアメリカにもたらすメリットは全くないと言えます。 今、終戦宣言を出せば、経済封鎖は当然解除され、潤沢な資金を持つことが可能になった北朝鮮は核開発を続け、もしかしたらアメリカまで届き、かつ核弾頭搭載可能な長距離ミサイルの開発に成功するかもしれません。アメリカにとって、そんな状況に陥ることは全く望んでいないことです。アメリカは、はじめに北朝鮮の完全なる核廃棄ありきと明言しており、